Pew pew pew pew. かっこいいスケートビードほしいですいらっしゃいこれに目をつけるとは君たちさすがだねこれは今年一番の最新型スケートビードだあと2つしか在庫がないから急いだほうがいいよあと2つ と, 2つ、えーえーえー、と火花散らしたところでしらないわ見てみ結構な値段や とてもわいらには手が出へん。あー。ー博士博士博士ってばちゅ、いないや。せっかくあれよりずっとかっこいいスケートビードを作ってもらおうと思ったのに。グランパワー、たぶん。地下研究室です。レイレイ博士おお、シロボンか。何の用じゃ。今からそっちに行ってもいいダメだ。今、忙しい。 ちょっとだけなんだ。ダメだ。と言ったらダメだ。うわなんだ。一体何をしてるのさ、うん。秘密の研究だ。秘密の研究？何それ？さ、はあ、博士、その後ろの機械は何？ダメ。まだ見せるわけにはいかん。とにかく忙しいから切るぞ。じゃあた。う博士、博士ってばルイルイ。 もうすぐ完成じゃ気を抜くでないぞルイルイじゃあ一週間ずっとこもりきりなんですこのボクでさえ中に入れてもらえなくて青本にも言えない秘密の研究って何だろう気になるなよーし よく寝てる白ボンしろぽんやっぱりやめるですだめですこんなことよくないです大丈夫、うん、うんおかしいな何もないやうん どっかに何かないかな青母も探してよ。もうん、ここは僕の家なのに、まるで泥棒です。あら。なんだこれ。ああ、それは、考えるダビデポンゾ、ミケロ・ダンジョロという人の晩年の作品で、グレイ・ボン家に代々伝わる家宝です。へえ。いつもは厳重に金庫にしまってあるのに、どうしてここに。 秘密の研究と何か関係があるのかな。わ あ, あ、ダメです。な, なんだよお坊。これに触っちゃダメです。大事なカーなんです。大丈夫だって。怖しはしないよ。うああ、ダメです。パパ。離<ス>せよ。吹き飛ばすことかないじゃないですか。来、えー、たな。ありましたね。なんだよお坊。なんてんかしつこいうの。シッコよ。<ス> だいだい々伝わるかほなのにどうしよう俺は知らないよ青おが突き飛ばしたからだよだってそれは白ろがダビデポンゾウに触ろうとしたからですけどあんなに強く突き飛ばすことないじゃないかこれだってほら そ, そんな単んこぶらいなんですダビデポンゾウは頭にひびが入っちゃったんですよ 俺の頭と ど, どっちが大切なんだよ俺にはこっちの方が大事なのそんなこと言わないでくださいよカホなんですからいいな<笑>何さんですか<笑>やったー<笑>そっちこそ俺のせいじゃないってば白ボンのせいです<笑>もういいです白ボンなんて白ボンなんてなんだ<笑>もうぜっかです 今日で完成ださあルイルイ研究室へ降りるぞレイ青ボン覗いちゃダメだぞ秘密のピータみんな行ってピいた。ないあああないないダビデボン像がない一体どこへ行ってしまったんじゃルイル イ, ルイ考えるダビデボン像はどこじゃル 大変なことになった一体どこへ消えたのださては泥棒かはたまた神隠しかテレポテーションかなんとも複雑怪奇いかなる計算をもってしても答えが見つからん青ボン、ダビデボン像を知らないかいし、知らないです ああどうしよう大事な看護が突然と消えてしまった。ご先祖様に顔向けができない。ああああああごめんなさいグランパー。どういうわけなんだ。風丸どう思う。<笑>そうだよな。やっぱり俺も悪かったんだよな。 謝るやっぱり青ぼんに謝ろう。<笑>けどなぁ、カホーの像を壊しちゃったんだしなぁ。謝りづらいよなぁ。白ぼん赤ぼんねぇ、白ぼん。黄色ぼんなんとかして。えぇ、ー、いっどうしたのさ。黄色ぼんたらね、街中で。酒<笑> ビーダスティーのスピードキーロボン様の当たりでーキーロボンああああどうしたんだそのスケートビード。であかっこいいやら。昨日あ日アルバイトしてこああああああああああああああああ 人に迷惑かけちゃダメでしょ。あんな風に街中で乗り回してるなって。それあの店にあったスケートビードなの。うらやましいかしらわん。わいがこうだから残るスケートビードはあと一個や。売り切れても返してレンディ。そうだ。ねえねえねえキルボーン。そのアルバイト俺にも紹介して。<笑> クリ、クリシック。ねえ、紹介してってば白帽、アルバイトなんかしてどうするの俺もスケートビードを買うんだねぇ、黄色帽、いいだろうわ、わかった。教える。知らないね。なれや。ナレアうな、ん、ほら、レ、ね、イちょ、ちょっと、あんたたちもう、白帽まで、まったくしょうがないんだから。あら 青ボン僕にはもう帰るところがないです青オ ボ, ボンアオカボン何その馬車うんどうしたのあかない顔してそう白ボンと喧嘩しちゃったのラビデボンゾを壊してしまってでも僕も言い過ぎたです 白ボン気にしてなきゃいいけど、あら白ボンならスケートビード買うからってアルバイトに行っちゃったわよ。えっ、アルバイトスケートビードを買うため、うん。白ボン全然反省してないですね。そ, そんなことないわよ。白ボンだってきっと青ボンのこと。うん ねえ、早く仲直りして白凡と一緒に博士に謝りに行きなさいよ。もういいです。白凡と一緒に謝るぐらいなら僕一人でグランパに謝りに行きます。ちょっと青凡、青凡手間。というわけや社長。<笑>ちょっとおちょこちょいなとこもあるけど、真面目なやっちゃさがよろしく頼むわうーん。よろしくお願いします。いいよ。じゃあ早速仕事頼もうかね。 えっと、これが配達先の伝票ねこれを見てピザをバイクに乗せて届ける君にはこれを頼むよあれ全部俺が届けてきますいや全部ってそんなにいっぺんに無理だって大丈夫俺働きますからガッツ決まったらやお前がスケートビートこうさら二人で競争やで俺のために買うんじゃないよ あ, あな何だ。で 青門に。きたこないやったら。待っててね、青門。青門にスケートビードを買ってあげるんだ。そして。 ごめんね、オボこれせめてものお詫びのしるしシロボン僕のためにこんな高いものを美しいシロボンの友情に免じてダビデボンのことは忘れてあげようレイレイわーいシロボンはやっぱり僕の友達です復活する友情よーしがんるぞ だぞ、もう少しだ。メトロコースターの工事現場、ここだな。じゃあピザの配達です。その奥だ。うわ、どこまで続いてるんだろう。早く持ってってあげないとお腹を空かしてるぞ、きっと。 っっっ<音><音>っ今ごろ<音><音>迷うて王女をこいとるとちゃうか あら、これ、白ロの乗っとったバイクやなんやなや、いったい何事やトンネルが崩れて何人か閉じ込められてしまったん だ, たんだ、えー、そ、そん中にピザの配達はおるんだな、えー、頑張って、もうすぐ出口だからでもよ、なんか変じゃねえか 出口が近いんならよ。なんだってこんなに息苦しいんだ。出口がなくなってる。こっちまで崩れちゃったんだ。そそんなそ。助けてくれ、シロバー。おい誰か、シロバー。 シロボンよかったシロボンは無事や他の人たちは他の人も全員大丈夫でもこのままだとみんな窒息してしまう助けを急いでくれわかったしかしこれだけの土砂をどかすにはどんなに急いでも丸一日はかかっちまうああっおほんならシロボン達は いないですどこ行っちゃったのかしらグレイボン博士多たぶんまたああういいところに帰ってきたすぐに研究室に降りてきなさい<笑>来たかアオボンお前に話があるはいグランパ僕、僕…これを見よ 驚くなよ、見ようこれはビーダーアーマーうざよう、アロボンのビーダーアーマー、ブルースナイパーじゃブルースナイパー、秘密の研究ってこれだったんですねうん、ダークビーダーが現実に攻めてきた今、戦力は少しでも多い方が良いからな ブルースナイパーはホワイトゲイルの心強い味方となるじゃろうしかし完成した喜びも半分じゃ考える度でボンソがなくなってしまってはグランパそのことなんですけど僕、僕はだ大変やシロボンがシロボンがそんなに慌ててどうしたのメトロコースターが工事現場でトンネルをシロボンがピザにあわいさつって話しなさいよ シロボンがトンネルに埋もれてもうたウィーシが…あいつ気張りすぎなんや。青ボにスケートビードこうてやるなんて言うてからもう青ボニ<笑>そんな、僕のために…グランパ、ブルースナイパーで出ますうんブルースナイパーの偉人じゃ ずいぞ天井が崩れそうだ何かで支えなきゃよいかアオボンブルースナイパーはいわば狙撃型のビーダーアーマーじゃ狙ったポイントを正確に捉えられるようロングホルダーを装備しておるアオボンその能力をフルに使ってトンネルを塞ぐ岩石を吹っ飛ばすんじゃはい なんかのために、待 て, てくださいっんな、ちょっシロバーン 支えてるんだ橋を狙わないと俺たちみんないきうめになってしまうえわかりましたわかったってあぶ、ムだいなんかブルースナイパーならできると思うですみんな離れてクスレイセンサー をを避けけて、左側の岩石に穴を開けるシロボンたちがらあれのほうをついていてください無理だよ青ボン柱を避けて狙うって言ったってこんな狭いトンネルでどうやって僕を信じてください頼んだぞ青ボン信じて信じてるよ青、青ボン良いか青ボン落ち着いてゆっくりと狙うんだお前の判断力とブルースナイパーの性能をもってすれば必ずや成功するシロボン僕が助けるです 白ロバン、行くですよポインティングショートななっった<コ mains> <buzzing> やったやった<笑> よっぽど緊張したのねかっこよかったわよアオボンありがとうアオボンお前たちがこの像にヒビを入れたのだとごめんなさい博士俺が悪いんだ俺が無理やりアオボンを誘って違うです、はい、僕が悪いですすぐにグランパに謝らずに隠したりして俺だよ悪いのは違うです2人ともよくやった え, え 実はこのダビデボンゾーはなご先祖様が代々にわたってお金を貯めてきた貯金箱なのじゃ貯金箱いかにもところがお金を出そうにも頑丈すぎてなかなか割れないそこでブルースナイパーを使ってこの貯金箱に穴を開けようとちょっと待ってほなら何か 貯金を下ろすためにブルースナイパー開発したいうんかい や, いやいや、もちろんダークビーだと戦うためじゃしかし貯金箱に穴を開けられればこれまさしく一石二鳥どうして秘密にしていたんですかお前たちに突然お小遣いをやってびっくりさせようと思ってなあビクビクして損したですがっかりすることはないぞこの中にはたんまりお金が入っておる アオ<笑>ボンごめんよ。 僕もごめんです本当今回は青本とブルースナイパーのおかげで助かったよこれからは力を合わせてダークビーダーをやっつけようなはい